おはようございますパチンコパチスロ研究所をご覧の皆さんかんちゃんですはじめまして今日はご依頼がありまして妊娠中は勝てるっていう都市伝説で私がちょうど妊娠してるんで実際どうなのか検証したいと思います普段はヒムロックさんのサムネを作ってるんですけどたまに自分でも売ってたんでやってみたいと思います で、お店が12時オープンの時間内今日寝台入れ替えて導入されたマイジャグ5が目玉となっていて16台入ってるんでそれをちょっと狙いたいんですけどまずは抽選を受けようと思って朝から張り切ってきたんですけどなんとまだ誰一人並んでなかったです何はともあれその抽選の引き次第では早速検証にもなると思うんで 頑張ります抽選受け終わりました合計131に並んだそうなんですけど結果はなんとめっちゃしょぼい多分これだと狙ってたャグは絶対取れないと思うんで。 北斗のパチンコの信頼かちょっと釘は見れないんですけど、へソぐらいは見て、パチンコいけそうならパチンコ、あとはスロットでディスクとか花火とか、もしくはちょっと光ってる台があるかどうかで、この後再整列して台選びしてみようと思います。うーん、最先がちょっと怪しいですけど、実戦頑張ります。というわけで実戦スタートです。 座布は座れなかったんで、換気の門にに座ってます。もう前日とか前々 日, 日とか出た無視で座りました。三十六ゲーム光りました。あと早かった。 ビッグでしたー1回目のビッグが終わってジャンすするかかどうかでーすこの店がファンキー結構大事にしててジャグレーのうちの半分がファンキーっていう店だったんでとりあえず花火とかも空いてたんですけど専業の人たちとか結構集まってたんですけど誰も見向きしてなかったんでやめてまーす。 今回は撮影用に携帯使ってるんで、どうは一切カウントしてないです。 はい。ジャグレンナルズで、1回目のビッグ100回転を超えてしまいました。ここから120回転ぐらいまでの間は激ツゾーンだと思うんで、こっちに期待します。ちょっと手で持って撮影してるんで、ぶれたりとかでかなり見づらいかもしれないですけど、申し訳ないです。はい。第1天井通過しました。次、第2天井が180ゲーム、それまでに勝ってくれたらいいなと思ってます。 なんと光りました第2天井前イエーイ180以内ってなんか当たる気がしますよねはいピックですちょっと早めに連チャンしてほしいですねすいません生入れしました 生, 生入り 39ゲームです第2天井もスルーして230回転私の中の第3天井240回転に近づいてます、まあ、天井というかそこら辺付近がなんかすごい当たりやすいような気がしてるんですよねちょっとはまって次レギュラーとか こんな感じかなーって思ってますお光りました251ゲームやっぱりねほんでレギュラーっていうのも予想通りでしただか今のとこ全部だいたい予想通りな感じ次は100回転以内に来るか めっちゃハマるかのどっちかなち気がしますていうかちょっと音声確認したんですけどもうめっちゃ普通な純正 iPhone のイヤホン、有線のやつあのマイクをマスクの中に仕込んで喋ってるんで結構、音がこもってるっていうか割れてるっていうか。 かつ音質もかなり悪いんで聞き苦しい感じになっていると思いますけどあとこの店がアームで固定して撮影とかができないんであと周りも結構うるさいので生の声拾ってくれないと思ったんでちょっとそこら辺、光りました121ゲーム、第1天井ですね。 またたレギュラーでしたちなみに投資が最初のワンプッシュの50枚以内なんでまだ全然余裕ですね下皿は本当さらっとしかないですけどそろそろジャグレンパパッと欲しいですね 初学校34ゲームです隣の角だった方は早々にやめちゃったみたいですね途中で500弱はまってて合算が190何本になってますねこの台は今のところ111分の1です、まあ、悪くはないスタートですよねお 131ゲームピッピックでーすはいガ コ, コーンで光りました137ゲームお <笑>びっくりしためちゃめちゃびっくりしました多分今の店静かだったらもうケついてますね11ゲームあちょっとボタン当たっちゃいました 65ゲームああまただこれ何プレミアっていうんですかねドリフト二画です126ゲームずっと逆押しやってましたあ 速かった今1000回転ちょっと回して合算が90ぐらいかなちょっとあるかもしれないですね光りましたやっと548ゲーム第5天井ですやばい 今のはまってたのでだいたい下皿そこそこいっぱいだったのが全部飲まれちゃった感じですねあとここから連チャンしてくれないといいと思ってたんですけどやめることになりそうですね今で総回転数が1588合算が132分の1ここからの展開次第だと思います 200回転ちょうどですもう潮時かなーってちょっと思ってたんですけどとりあえずビッグもうこれ即辞めしてもいいかなーってちょっと思ってきてますはい一応17ゲームクレジットだけ回そうと思ってたらシェリー重複でした最後ちょっとだけ取り戻したんですけどうーん やめます。まあ、投資50万円未満なんで、こんだけあれば、余裕のプラスなんで、実戦終了です。終了しません。えー、ガンダムユニコーン。朝一から、まあ、オープンから放置された5回転しか回ってない台ですね。はい、いきなり緑保留なんですけど、 これカットしてるんですけども3つ目ぐらいの緑保留ですねでちなみにこれ私初打ちなんで何も分からず打ってます研究所の方にちょっと聞いてみて何打ったらいいですかねっていう話しててユニコーンが候補にあったんでもう全くの無知初見でこれ打ち始めてます はいこのちょっと潮顔の人も誰かわかんないしおそらく主人公おそらくヒロインはい誰かわかんないけど出撃しましたでこういうラインが増えるリーチってもう刑事とかで死ぬほど見てひたすら寒いと思ってるんで何も期待しないでここは打ってます で今これなんで後から声入れてるかというとなぜかパチンコの方だけちょっと声が拾えてなくて完全に何言ってるかわからない状態だったんで改めてこういうに今入れてます。なんで展開はもう分かってるんですけどとりあえずこう何も知らない手でいけたらいいなと思いながら喋ってます。 紫保留ですね多分上に赤があるんでしょうからそんな暑くなさそうなって思ってたはずですはいここで初めての海岸海岸といえばバジリスクですね よく分かってないんですけどまたこのラインのやつかーって感じで今度は3より上に行くのかなーと思ってたんですけどそのままめちゃめちゃがっかりパターンだと思ってます <笑>ここで当たったときに結構でかい声でえーって言ったんですけどそれすらもう拾ってなかったですね1 1 6回転目で当たってます111回転回して当たりましたね投資が7000円で上皿は結構あるんで実質タ分6500とかですね ここでも当たって何か喜んでると思うんですけど何言ってるかまるで分かりませんはいこの出撃北斗でよくやりますけどこれめっちゃ得意です当たりました当たったというかラッシュ入りましたこういうラッシュ中のモードは必ず触らずにデフォルトで行くタイプです なんかこう変更してそれが外れたときにそれのせいだったっていう自己嫌悪にさいだまれるんでこの誰かわかんないですマジでシャーかなって最初ずっと思ってました。 これでもう通常に落ちちゃうってことまだチャンスありましたえっ嘘って言った記憶があります<笑>マジってああ いやだーって言ってますね2回当たってからの時短中っ<笑> 今のはチャンスアップとか多分あったんでしょうけどもちろん分かってないですこれ<笑>ユニコーンって言って今のけぞってたんですけど研究所の人にぜひやってと言われてやったんですけどね恥を忍んでやったものがまるで声入ってませんでいよいよこの覚醒ハイパーっていう最初 何なのかよく分かってなかったんですけどただ、このスピードが上がるっていうだけみたいですねノージルタイムと教わりましたでこういう必ず転落煽りで始まるリーチあ当たりましたけどこれってなんかすごいパチンコのバジリスクを彷彿とさせるというかこう打っててすごいなんかネガティブになるレンチャン中。 あんまり好きじゃないい、ですねはい、ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど念のためまた<笑>顔のカット入れてます。 終わったここであら終わりなのかなとりあえず4681玉あっ源さんみたいなあのボタンも出てこないんだーって思ってでこれが。 即やめしようと思ってた時の保留ですね右打ちの保留です7点でこの時7点だからあれっていう違和感かなり感じてるんですけど後で研究所の方に聞いたらもうこれリーチに発展した時点で確定らしいですね 初めての3ライン以上だと思ってたらまさかの8ラインそんなとこまであるんだとって思いながら打ってた記憶がありますありがとうございま す, いますこれさすがに嬉しかったですね 覚醒の獣。 出現率があんまり分かってないんですけど全回転ですねしばし気づいてないです全回転ってことにああ 一人もまるでわからないけど一生懸命何かを喋ってますねガンダムファンは泣ける場所なんでしょうかこれ途中で止まって「なんだなんだ?」ってなってますね<笑>ちょっとこの演出めっちゃきじゃないです で、即落ち。終わりましたねー。はい、終わりました。八千八百四十七玉でした。今皿残ってます。終わりましたねー。あ、終わりでーす。 実践終了です。まずファンキーでプラス1000枚で終わりあれは投資が再プレーのワンプッシュ10投資14枚ぐらいだったんでかなりプラスで1088枚流して終わってます。 その後、まだ娘のあ、上の子いるんですけど保育園まで時間あったんでパチンコやろうと思ってユニコーンってガンダムのやつ全く知らない状態で打ったんですけどサクサクっと当たってくれてまあ7000円投資の8900玉ぐらい流して終わりましたね検証結果は妊娠中勝てる<笑> 勝てるということで自称されたかなって思います。この結果を見てホールでもし妊婦さん見かけたらちょっと周りには座らない方がいいかもしれないですね今日もちょっと私の両サイド、えー、とファンキーもユニコーンも両サイドの方々かなりマイナスになってたと思うんで。コロナ禍で 色々あれですけど今分煙ボードとかありますしマスクの着用率 も, もう 100% パチンコやってタバコもねあの喫煙所でしかもう吸えなくなってるんで妊婦さんの方ちょっと暇だなっていう時間ある場合結構あると思うんでこれを見てやってみようと思う方ちょっと気晴らしにたまにやってみてくださいじゃあまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ